肝臓が一つありまして、ピコット痙攣、横隔膜、胃袋、ぽこっと丸くかぶして。くるっと回って小腸、大腸、腎臓、二つ、ちょっちょっと置いたら。あっという間に臓物だ。いや、あっという間にも何も。それ最初に肝臓一つ置いた時点で、すでに臓物以外の何物でもないだろう。 私の臓物絵描き歌、お気に召さなかったかしら。それじゃあ、二番も歌ってみる。いや、歌わなくていい。二番の歌詞は、もう少し深いところに踏み込んで、水蔵、胆嚢、脾蔵に、副腎、膀胱に向かう。尿管まで上手にかけるのよ。次回、魔女たちの茶会、副腎がたつありますして、だから、歌わなくていいって。